こんにちは。今日は N 版に搭載されていますギャザーズ8インチベーシックインターナビこちらの方のご紹介をいたしますまずこちらの方のナビの価格なんですけれどもカタログに表示されている価格になりますが17万2543円という価格になっていますご存知の通り N このようにインパネを見ていただくとオーディオというものがついていなくてナビゲーションを取り付けないとほぼ何も装備がないと言ってもいい状況になっていますでこの商用の車でありながらも音楽が聴ければあとは今携帯とかもありますので、まあ、携帯で Bluetooth につなげてあげればほぼ大体の 機能は兼ね備わるわけなんですけれども長距離乗るということを想定するとやっぱりこういった AV 機器っていうのは非常に重要になってくると思いますもちろんそんなに豪華なものは必要ないんですけれども最低限のものというものはやはりついていた方がいいということで、まあ、こちらのご紹介をしていこうと思いますこのナビもしっかりと CDDVD それから SD カード iPod Bluetooth、a x なんかも使えるものになっています。このように開けていただければ CD、それから SD カード入れられるようになっています。Bluetooth、最低限ついていれば、まあ、こちら、携帯とペアリングしてあげればこのような形で音楽が聴けるようになるということですので 最低限こういった機能というのは、こういった商用の車であっても、非常に重要な機能だということで、これは必要になってくるのではないかなと思います。でナビ自体は、これは8インチのナビで、インターナビなんで、非常に使いやすいナビになっています。まあ、仕事等で使う場合もありますけど、Google マップを使う頻度の方がま大きいとは思うんですけれども。 これはこれで非常に使いやすいナビになっているというのは変わりはないですね例えば名称の入力ここはもう打っていかなきゃいけません今の車ですとマイクの音声入力がほぼほぼだったりするんですけどこれは文字打ちのものになっていますほぼ文字で打つということもインドとしては少なくなっているのかなと思いますあとは住所で入れる場合 電話番号で入れる場合ということで、まあ、この辺が揃っています。あとはもう入れてしまえば、このナビ自体は非常に見やすくはなっています。で仮に、自宅、仮にまあルート、目的地をまあ設定してで、よくありがちなのが、目的地を間違えてしまって、 まあ、消したいという場合があると思うんですけど、その場合は非常に簡単で、メニューを押していただいて、ルートをして、ルート削除ということで、このように簡単にルートの削除もできる、初めてこのナビを使ったとしても、結構簡単に操作ができるというところが、このナビの特徴になってくるかと思います。あとは障害物の検知がいいている フロントトリアにパーキングセンサーついてるんですけれども、障害物が近づいてきたときに、注意の換気をしてくれたりとかもありますし、あとは、まあ、最近、デジタルルームミラーとかもついてますけど、このように車庫入れ、ガイドライン、ハンドルを切ったら、このようにガイドラインが曲がるっていうのは、今今のルームミラーでもないんですけれど、これは純正なので、純正クオリティで、このガイドラインというのが非常に。 使いいいやすすものになっています車庫入れなんかもこういった商用の車、よく車庫入れなんかを、車庫入れの頻度もかなり多かったりするので、バックカメラというのも必須になってくるので、こういったナビというのは結構必需になってくるのではないかと思いますあとはドライブレコーダー。このドライブレコーダーダは以前 ットにもももいていたものでもご紹介したものと同じものなんですけれども、ERH−204 の VD というドライブレコーダー、純正のドライブレコーダーになります。まあ、こちらの方もついています。これもこの商用系の車においては、ほぼ毎日乗る頻度があると思いますので、ドライブレコーダー自体もやっぱりついていた方がいいかなと思います。 たりはするんですけれども、も後付けするの面倒くさいよ。というい方にとっては純正もありなのかなと思います。このようにあとは後ろにも付いています。後ろにもこのように付いています。純正の場合ですと、用品の連携というものができるので、このようにナビ上でもドライブレコーダーを見るということも可能ですし、このようにモニタリングすることも可能。これフロント。 こちらがリア側とあとはもちろん収録している動画を見ることも可能です。このように。こんな感じで収録している画像、それから今どこにいるのかっていうことも 親切に表示してくれて、前後このように切り替えができるか、かつこのように g センサーとかも付いていたりしますので、イベント収録なんかもしっかりと機能として付いているものになっています。あと、最後に商用車の車でもこの音楽による音非常に重要かと思いますので、そこも。 少ししレビューしておこうと思いますそれでは音を流してみます、まあ、だいたいボリュームとしては10ぐらい、まあ、正直臨場感としてはノーマルのスピーカーだと少し乏しい印象はあるんですけれどもスピーカーさえ少しいいもの1万円ぐらいのスピーカーでもいいと思うんですけれども そういったスピーカーを買うことによって十分乗用車の純正のサウンドになるかなというぐらいのレベルの音にはなっていると思いますのでスピーカーだけ変えて日常の普段乗りで音楽も楽しむということも十分できるだけのハードワー 兼ね備えているのではないかなと思います、はい、ますはってことで今回はホンダの N 版に搭載されています8インチベーシックインターナビーこちら VXMiPhone の 215VFEi こちらのご紹介をいたしました当チャンネルではホンダ車のレビューそれから最近はカー用品のレビューを行っておりますのでぜひ興味のある方はご視聴いただけますと幸いですまたチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いをいたします